お嬢先方がいらっしゃったそうですぜ。 お嬢寝ぼけてるんですかい お待たせいたしました。八条東也先生でございます。失礼ながら、先生で。ええ。 私が八条東哉です週刊誌に先生のサイン会の件が載ってましたぜサングラスにマスクでガッチリガードした謎の男性作家って触れ込みだったはずまさか女の先生だったとはこりゃどういうわけであれは編集部の方に手配していただいた身代わりですあのサイン会の時 後ろに待機していた海添えが私でしたこりゃ驚いた先生の作品は読んだことないが多分あんた本人の方がよっぽどミステリーですぜ読者など本を読んでいるふりをしているだけ作者名とブランドだけで本を読み読んだつもりでいる彼らには私の本に何が書いてあっても何も読んでなんかいないただ今 流行りの作品は欠かさず読んでいるとインテリブルために読んだふりをしているだけその程度の者どもにどうして我が身をさらせようかああ汚らわしきかな汚らわしきかななるほど確かにあなたが八丈先生のようですね 白宮エンジェさんのこともワイドショーでもずいぶんいろいろやってましたから私もよく知っていますよどうせろくな話じゃないわええろくでもない話ばかりですよ気分一つで人を雇ったりクビにしたり何でもお金で解決しようとする無法者の乱暴者だとか違いねえ 私はあなたのような頭のいい人は嫌いではないだから会ってくれたんですかええ伊藤育九郎0576が私八条東哉の別のペンネームだと見破ったのはあなただけ実に見事なるかな伊藤育九郎0576おかしなハンドルネームだったわでも数字に直すと 110億1996万576と読める<笑>よくできました実に見事そんなあなただから私も直接会ってみたかったのですようこそ人の子よ 我が邸宅へ。 ゴールデンウィッチ読ませてもらいました人の親族をよくも好き放題に殺せるものですそれが言いたいためだけにわざわざここへいいえ違うでしょう後宮家の最後の末裔よ 包括ですねどうしてそうしてあなたは自分の義書に神秘性と信憑性を与える信憑性とはそれを得てあなたの義書は真実に昇華される消化<笑>愚かしいそんなもの私の作品には必要ありませんなぜなら あなたの作品は偽書ではなく真実だからええ、真実なのですから、消化など不要あなたはマリアお姉ちゃんじゃないましてやあの日の六賢島にも存在しないなのに、どうして真実などとおこがましいことをお嬢、頭に血が上りすぎですぜうるさいわね、私のどこがそうだってのよ あなたがここへ来た理由は親族を義しの中で何度も殺めた私をなじるためではないでしょ あなたが私に聞きたいのは、私の至った真実でしょう。どうして真実に至ったと確信をすべての物語を理解したからです。だから、どうしてそうだと確信を太陽が地球の周りを回っていたことは、あると思いますか かつて人間は天動説を指示していた。しかし近代、それは否定されることとなる。なら否定された瞬間に、太陽は動きを止め、地球がその周りを回り始めたというのだろうか。そんなわけもない。人間が何を信じようと、真実は変わらない。ならば今、あなたが私の真実を否定するのは、つまりはそういうこと。 そのの立証のいかに関わらず、真実だとそうですこれより未来やがて全ての真実が明らかになった時私が既に真実に至っていたと遡って人々は気が付くでしょう。 さ私っていつからここにいるのはあ、さっきから様子がおかしいですぜ何事ですかい私いつからここに座ってるのか記憶がないのまだ寝ぼけてんですかいそうじゃなくてだって私は確か大月教授とはアポイントが取れてたけど伊藤育九郎の件では 出版社から返事がなくて結局この日は一日何もできなかったんじゃなかったっけはぁ、あ、天草はあの大きな黒いバッグを受け取りに行ったんじゃなかったっけ どうしましたい、いいえ、何も私は何冊もの遺書の中で 何度もあなたのご親族を蘇らせては殺す。まるで、魔女のように。好きなだけ蘇らせて、好きなだけ殺す。無限に。まるで、ベアトリーチェね。ええ。だから私はやはり、ネット上で彼らがそう呼ぶように、魔女なのかと思った。 しかし何も知らぬ無知にそれを読ませ何がしかの反応を得ることは嫌いではないだからあなたに読んでほしい新しい無限の魔女としての新作をそうです人の子よあなたが憤慨しようとも簡単しようともそれは私の病を言っとき忘れさせる もう茶番は終わりにしましょう。うあんたは誰私の記憶にこんな出会いはないわ。今度は私は誰の駒悪いけど、この後宮エンジェ。飼いならせると思ったら大間違いよ。<笑>やはり。 そなたは面白いかな となりよくぞ私を見破った私ってつくづく魔女に好かれる性分ねあんたたちに特徴的などこか人をなめた口調すぐに魔女だって分かったわ面白きかな人の子よ 愉快なりそれでこそ我が退屈にふさわしいこっちは全然愉快じゃないわどうして私は生きてるの私は名前を明かしたルール違反でひどい殺され方をしたと思ってたけど でもね、あがくわよ。あの日の私のところへ、お兄ちゃんを返すためにね。そう生きり立たずともよい。私がそなたに求める役割は、駒ではない。じゃあ、何の用で呼び出したのまさか、あんたの書いたとかいう、新しい物語を読めとでも言う気じゃないでしょうね。その通りだ。そなたに望むのは、 駒ではない。もとより私は傍観者。あやつらのゲームにちょっかいを出す気など、妄頭もなし。意味わかんないわ。あんたは私に何を期待してるの私のために、ベアトリーチェの紡ぐ欠片の観測者であれ。観測者よくわかんないけど、お断りよ。かつて、私はバトラを通して欠片を干渉していた。しかし、 彼がゲームマスターを継承した今、観測者としてふさわしくないのだ。私は心より純粋な気持ちで物語を追っている。その私にとって、今のバトラーを通して観測することは、さながら、推理小説を逆さに読むにも等しい教ざめ。お兄ちゃんがゲームマスター何の話をしてるのかさっぱりだわ。さっぱりだろう。知りたいであろう。 私も知りたいバトラがゲームマスターを継承し紡ぐ物語がどのようなものかそしてバトラが至ったという真実がどのようなものか私の自らの思考の旅で追いたいのだ私は病の深きに考えねば鼓動を続けることさえかなわぬつまりあんたは新しい絵本を私に朗読してもらいたいってわけ そういう解釈でよい。見返りに、そなたもまた自由に思考を旅することができる。そなたとて、未だ真相には至っていないはず。続けたいはずだ。真相を知る旅を。あんたに得をさせる義理がないわ。生きがるな。私は時に寛大だが、多くの場合そうではない。 私は私が真実に至るために物語を追うかもしれないけれどあんたのために最後まで朗読する義理はないわ意味はわかる無論だ絵本と称したが私にとっては死に至る病への唯一の薬そなたの買い添えなくして 飲むことももできぬもの、すなわち総理強制だあんたが寝入るまで私に本を朗読しろとその代わり私にも読むことを許すそういうことねそうだ引き受けてくれるならばしばしの一時、私の朗読者に任ずる偉そうな役職名だけど所詮はただの本読みでしょ 私の朗読者であるということは私の使いであるということすなわちそなたへの干渉は私への干渉私はベアトリーチェの物語の続きを読みたいという唯一の興味を何者にも邪魔されることを許さんそなたをもてあそんだベルン・カステルもラムダ・デルタも無論ベアトリーチェさえもそなたに対して一切の強制力を持つことは 許さない本を読ませる代わりに私を保護してくれる と, るれると無論だ私は朗読を望んでいるそれを邪魔する者は何人であれ 許しはしはない私の態度が横兵に感じるならば謝ろう人の頃私はこれでもそなたに最大の敬意を持って語りかけているみたいねその魔女らしい口調さえどうやらあんたの中では数百年ぶりに見せた敬意って感じがするわそなたは本を読む時本に よろしくお願いしますと語りかけてから表紙をめくるかそういうことよね理解したわいいわあんたの朗読者を引き受けるあんたが私に同意を求めた時点で最大の敬意を表したことを理解したわ よき理解だ人の子よ私の名はエンジェよ人の子だか竹の子だか呼ぶのをやめて良<笑>いだろう私が敬意を示すことの証にそなたの名を認めようこれよりそなた 後宮エンジェを感激の魔女フェザリーのアウグストサウローラの巫女にして朗読者に任ずるそなたが朗読を終えるまでそなたの朗読を妨げようとする全ての者のに災いを与える 分と長いのねローマの偉人みたい何と呼べば親しくないものはアウグストスアウローラと呼ぶ私に敬意を示してくれたあんたに私も敬意を示してフェザリーヌと呼ぶわ問題はない病んだこの身には名を呼ばれることさえかみしめがいのある優越だ人の子よエンジェよ 私の名前<笑>そういうやりとりさえも心地よきかなエンジェ我がミコよ。